おはようございますロックダイムですで台風16号が発生したらしいですフィリピンの海上東の方ですねこちらで熱帯低気圧が台風に変わったということでまたこいつがすっごいくの字に曲がってどうも日本の方に来るんではないかという予報が出ておりますもし日本に来た場合今のところ22日とか23日とかその辺りで 九州の方に来るんじゃないかという予報でした8月の長雨に続き再び台風が来るのか結構気が気じゃありませんお願いですからちょっとそれてほしいもう早いところ台風消滅してほしいと思っておりますそれでは6体目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は